こんにちは。今日は GSRTA のお店に来ました。はい、今日は自分から利用させていただくことになったので、よろしくお願いします。ます GSRTA の店長をしております。金子と申します。よろしくお願いします。お願いします。 当店の方ではですね、まあ、日本唯一と言ってもいいとは思うんですけれども実店舗型のドローン販売店になってますでマイクロドローンから5インチ機まあいろんなものを取り扱いしておりまして初心者でこれからドローン始めたいよっていう方でももう完全にクールオープンだ日本唯一<笑>あ日本唯一と、ね、はい僕もまだ日本ではあんまりドローン飛ばしてないのでお願いします何でも聞、はいてくださいこちらの店舗の人気商品はこちらもございます 人気商品はです、ね、いろいろあるんですけれども、まあ、マイクロドローンがやっぱりブームにはなってはいるんでその中でもうちだけで取り扱いしているものといえばいろんな有名パイロットさんとうちはコラボレーションをしてましてドローンのパイオニアの横田敦さんですけども、ね、あとはチーム WTW の代表の白前さんもテレビを結構られて活躍されている女性パイロットの方なんですけども、まあ、白前さんとコラボレーションした。 本モデルですまあ、初心者の方でも何を揃えたらいいのかわからないよってなった場合にそちらから買っていただければ全て丸っとセットになっているんで、まあ、それだけで始められるとあとはそうですね最近はこの小さなマイクロドローンで HD の映像が撮れるっていうことでかなり技術が進歩してるなっていう感じがありましてモビウラ6の HD まああのー、小さいんですけれども、やっぱり取り扱いはね、あの精密パーツ、かなり積んでるんで、どれぐらいも慎重にお願いしますっていう形で販売はしてるんですけれども、まあ、この辺がね、長、あ、く、のー、ね、ドローンをやってる人たちにとっても、ついにここまで来たか、ドローンもここまで来たかっていうね、考えい期待ですねとにかく来て、見て、感じてちょうだいな<笑>という感じになっていいます<笑>、はいはい。ありがとうございます。<笑> ゴールドストーンズっていうお店と GSRTA というお店があると思うんですけど違いは何ですか、はい、GSRTA の方が知点でネットショップの方でゴールドストーンズって名前なんますで母体は一緒なんですけれどもネットの方はもう完全にゴールドストーンズの部門で知店て方が GSRTA っていうのが分かれちゃってるでゴールドストーンの方は問い合わせを電話対応してないんですよなんでよくあの GSRTA の方に 問いい合わせなどどでただくことももあるんですけどもちょっとこちらの方でサポートしてねっていうところでご理解いただければと思います。まあ、母体は一緒なんであの、GS3、GS3 という形で呼んでいただければ我々としては嬉しいです。で、Twitter とか Facebook の方は GSRTA としていろんな情報を毎日発信するように頑張ってますので、ね、こちらもぜひご覧ください。 お願いしますじゃあリンクを貼っておおきますはいとにかくドローンの世界っていうのは一昔前はちょっと敷居が高い感じだったんですけれども今ねいろいろこうテレビとかにも、ね、取り扱われるようになってきてかなり身近なものになってきてますの、ね、でどうしてもそのアマチュア目線の免許が必要だよとかっていう止めなきゃいけないハーフっていうのはあるんですけれどもまあれを差し切いてもすっごい面白い世界ですけども空を飛ぶ。 でそれを自分で操作するこれがね、もう本当に身近な世界に落とし込まれるかっていうのはもう考えられなかったんですねこの10年、20年の進化っていうのがなのであの、少しでも興味があるよっていうことであればもうぜひぜひうちにいらしていただければもういろんなものも作ってますんでお友達も紹介していただけますの、ねうん、いつでも出るかまでお待ちしてますのでよろしくお願いしますはい、じゃあこんな感じで、はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました、うん、じゃあぜひ このお店にも来てください。はい、はい、g s r t よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。